盛岡散歩踊りはお楽しみいただけていますでしょうかありがとうございます私はミス散歩踊りの上山亜美と申します同じくミス散歩踊りの半田七子と申しますよろしくお願いいたしますここで盛岡散歩踊りについてご紹介させていただきます 森岡三三踊りは毎年8月1日から4日まで開催される勇壮な太鼓の音色と華麗な踊りの群部が魅力の東北を代表する夏祭りでございます今年は3年ぶりの開催となりましたコロナウイルスの収束を祈り来年も無事開催さ れ, 催されましたらぜひ皆様も岩手県に お越しください。森岡三叉踊りの起源は森岡市那須川町にございます三石神社の三石伝説に由来していると言われておりますその昔南部森岡城下に羅雪という鬼が現れ悪さをして暴れておりました困り果てた里人たちは 三石神社の神様に鬼 の, 鬼の退散を祈願いたしました神様は里人たちの願いを聞き入れもう二度と悪さをしないようその誓いを証として神社の境内にございます3つの大きな岩に鬼の手形を押させました諸説ございますが岩に手形岩に手岩手 これれが岩手県の名の名由来とも言われておりますまた鬼の大散を喜んだ里人たちが三石の周りを三笹三笹と踊ったのが盛岡三笹踊りの始まりとも言われております三笹踊りの合いの手に「サッコラちょいわやせ」との掛け声がございますこの「サッコラ」を漢字に表しますと「 幸せ呼ぶ来ると書きます本日皆様のもとにも幸せが訪れますよう願いを込めて踊らせていただきますそれでは最後の演目となりました「十二拍子」引き続きお楽しみください。 どうぞ皆さん今一度大きな拍手お願いいたします。ミス三沢三沢会場の皆様ありがとうございました。さあどうぞ皆様今一度大きな拍手お願いいたします。明日も本当にしてきました。ありがとうございました。さあ水三沢。 酸素タイプラレンの皆様の素晴らしいステージが終了いたしました。